最後の質問でよろしくお願いします<笑>私は最後現在17歳だと思うんですけど、はい、8年にに合う大人になったなって思う瞬間と逆にまだ子供だなって思う瞬間とかってあったりしますかあ大人になったなと思う瞬間子供だなと思う瞬間そうですね大人になったなあかん何だろういやでも私高校今2年生であの もっと小さい頃って高校生がすごく大人な存在というかすごく大人びててなんか憧れだなっていうふうに思っていたんですけど実際自分がなってみるとあれまだまだだなと思うことがたくさんあるのでなんかうーんだからそうですねんだろう大人に私大人だなって思えた瞬間がまだ。 あんまりなないいかもしれないのでなんかこう、うん、頑張っってていいきたいなと思っていますやはりまだジュエリーというものを身につけさせていただく機会も本当になくて今日初めてあの身につけさせていただいてあの私にふさわしいのかどうかという か, なんかこうそわそわしてしまう気持ちもあるんですけどでもなんかこう、すごく背筋が伸びるようなすごく嬉しいです身につけさせていただいていることが。